No! See? どこに行くんだいヤ山大和隊長団蔵の元に向かおうとしてたね<笑>行かせないよ君を見張っているようかかし先輩からことずかっているからね俺は団蔵に会って確かめなきゃいけないことがあるんだ わがままを言わない先輩に言われたんだろ冷静になれってそれでも俺はじっとしてられねえんだ押し通る機会ヤマト隊長が譲ってくれないならな仕方ないそっちがその気なら 少し強引に拘束させてもらうよ。 くれうわうわ<笑><笑>ここまで暴れてくれ る,、ね、る大将がどうてくれないか、どこにいるのメーとはいえ ちょっと、これが死ぬダウンロードはし死ぬだけだなんんでそれを止めるんだよ今いあでしょ どんなに厚い壁も、俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。悪いなヤマト隊長。俺は弾像に会いに行くってばよ。 上司相手に本気で攻撃してくるかい普通だってヤマト隊長がああやっぱりこうなったかかかし先生どうにかしてくださいよ全然言うこと聞かないんですよことスケについてお前が踏みとどまるわけないと分かってはいたが。 《このままじゃサスケはやられちまうだから俺は》とは言ってもな団蔵はもう木ノ葉にいない五影会談参加のために鉄の国へ向かったからな五影会談 世界は暁の存在を野放しにできなくなってきた美獣の力を手に入れたやつらは今や大国王も脅かす存在になっているだから今回格差との五影が集って暁の対応策を協議し合うことになったんだよ事の発端は。 雲隠れでの一件だ雲隠れってさっき牙が言ってたな、まあ俺の方でも調べてみたがサスケが雲の人中力に手をかけたことは事実らしい<音楽>そしてそれが雷影の怒りに触れ 会議の引き金となったやっぱりサスケは赤月にやがんのかここまで大ごとになってしまっては今の君にできることなんてだったら俺は来影に会いに行くそんでサスケのことを許してもらえるよう説得するおいおい急に何を言い出すんだ君は おかげが集おうとしている今どの里も過激な任務や行動は自粛するのが決まりだよ赤月を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれたペ<笑>インと戦って九尾の力が暴走した時俺の中で四代目と会ったんだ その時に面の男が黒幕だって言ってた16年前の九尾事件もそいつがやったってとんでもなく強くて4代目も手が出せなかったって前の戦いでナルトが九尾化したことは聞いていた。 どうやってそれを鎮めたのか気にはなっていたがやはり四代目湊先生が絡んでいた先生が鳴門を救ってくれたんですね念の男暁を操ってるサスケも同じだ あいつは面の男に利用されてるだけなんだだから俺は雷けに会って本当のことを伝えたいんだってばよ先輩以前ジライア様から聞いたことがある16年前の事件の黒幕その可能性の話を。 正直聞いた当時は半信半疑だったが実際に黒幕と戦った四代目の話に嘘はないだろう九尾を操る力そして木の葉に対する像それらが該当する人物それは。 ウチハマダラしかいないマダラですか確かに彼の名を聞くと何があっても不思議じゃないと思ってしまいますねこれは好き嫌いを抜きにして五影階段に向かった断蔵に知らせておく必要があるなわかりました僕の方から 連絡を入れておきまかかし先生俺はナルト四代目はお前に何て言ったえ父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろ 信じてるって言ってくれたよしお前は大影のところへ行けまあ俺とヤマトはナルトの付き添いねえなんでそうなるんですかナルト四代目が信じた道をお前はまっすぐに進め 俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。わし。ええ、寒い寒い。 早く戻ってこないかな。う, う, うるせえよ水月黙ってじっとしてろかりんそういう君だってさっきから世話しないよねここれはあれだえっと暇だから運動してるだけだ運動って、えー <笑> し, しかし遅いねあいつまさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうねそれはないだろうここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えないていうか姿形があれだけ怪しいのも珍しいよねバカ正直についてきてよかったのかなねえスケ 五影会談ああ五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれるでその情報が俺にとって何の得になるダンゾウその参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人 ももっと今では六代目ほかを名乗っているらしいがなダンソウ<笑>サスケ鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう絶。つ<ス><ス><ス><ス>何 サスケを五影階段の場まで案内してやれ了解<笑>戻ってきたようだえ<笑>、ごめんごめん 遅れたかなちょっとじゃねえよおかげで小声死ぬところだっただろうがバカ野郎あやっぱり寒かったんだああそれでどうだったさすが五影階段の会場だねなかなかの警備だったよ えそれじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないのいやどんなに強固な壁も必ず穴はあるものさついてきな裏口まで案内するからさ行くぞ さすがに鉄の国は寒いですね。ここに雷掛けがいるんだな。ああ。ここまで来ればもうすぐだ。おし ああ出てこいそこにいるのはわかっているこいつらこのはのそれにあの含めあいつ畑たけかかしすよボスうんわかっとるお前たちこれから五カゲカがあると知っての行動か それを承知の上で今日はお願いがあってきました願いだとサスケを内川スケを始末するのをやめてもらいてんだ何よ君はむちゃくちゃ言ってんのは分かってるでも俺はそういうしかねえからサスケは友達だ 友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよそれにサスケがもとでこの葉と雲が殺し合うのは嫌だからそっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだお願いだってばよもう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ<笑>何を願うかと思えば なぜわしがサスケの始末をやめねばならん奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ<笑>奴の行いが雲別れに混乱を与えたそれは今世界に飛び火しようとしている<笑>サスケの存在は忍びという範から抜けた悪そのもの悪をこの世にのさばらすわけにはいかん 私たちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ貴様に止める権利などないサスケはゴミじゃねえナルト不要なもんでもねえし悪でもねえあいつは俺にとって 大切な存ふん、あれを大切な存在だとはお前も随分と愚かな奴だ俺のことはどう言ってもいいけどサスケの悪口は言うんじゃねえこの世の断りを知らんがけが何を言っても無駄だ。 この世にとって不要な存在でありようかき乱す悪それがうちがサスケ雷イ<笑>様手を出すなあれごとき運動にもならんナルト落ち着け許さねえ 戦闘開始を前に拳を握ったこと後悔することこの程度でわしにいるんだからかなり集め お前の力はそんなものかいや SHIT!、Hey. これしきの力でわしに拳を向けたのかやはり運動にもならんさすがは雷影完全に手を抜いてやるか拳を振り回せばすべてが思い通りになると思ったかその行動こそただのアホそのもの世の理りを知らぬただのガキの考えにすぎん 今の俺が何をすべきかもっと考えろバカのままやるとおせるほど忍びの世界は甘くないそこまでだ<笑>来影様数々のご無礼申し訳ございませんこれは上司である俺の責任どのような処罰も受ける所存です <笑>わし相手におじけづかなかったその生きの良さに免じて今回だけは目をつぶってやる雷影様の寛大な処置だ甘んじて受けるがいいお心遣い感謝します <笑>どうしたいやさっきのやつはあれからどうすんのかと思ってなダルイ今はこれからの階段について考える方が賢明だぞ何かあっては問題なんだからなああ <笑>そりゃ分かってっけどさ先輩これからどうしますそうだな嘆願も通らずこれからのことも決まらないならば俺の話でも聞いてみてはどうだ てめえは暁こうして会うのは初めてだったかなその仮面は暁を操ってんの面をした男だって四代目が教えてくれたお前が。 暁を操る黒幕あの内葉マダラというのかうそこまで知っているとはこれは少々驚いたぞ四代目が教えてくれたんだ一番悪いのはお前だってな四代目波風湊かマダラ あなたは遥か昔初代ほかによって倒されたはずそれはお前たちの勝手な思い込みだ現に俺は生き延び今ここにいるそんなそのマダラがナルトに一体何のようだお前一人で九尾を取れるとでも思っているのかフフ<笑> 今の俺にその気はないよただ渦巻きナルトと話をしに来ただけだ<笑>話だとペイン・ナガトを裏切らせた者は何なのかナルトお前に興味ができたそんなことはどうだっていいそれよりもサスケのことを教えろあいつは今 暁にいるんだろサスケね確かにあいつは今暁が預かりそして思うがまま動いてもらっているお前がサスケを騙しやがったのかさあてなフッ来る ちょうどいいペインを倒した力を確認するいい機会ださあ俺に示せ木ノ葉の英雄の実力を ど、えー、うした ここまで俺を追い詰めるか。 どんなに熱い壁も。 俺の真実でぶっ飛ばす勝負あり。 お前の力確かに侮れんなサスケを返せお前がいくらサスケのことを吠えたとしても奴はもう木の葉に戻ることはない何だとサスケは真実を知った真実を知った今奴は光に目を向けはしない。 こいつ何をそうだなサスケのことを語るにはまずお前たちにイタチの真実を教えねばならないイタチの真実だと聞くがいいこの葉にとって憎悪の対象でありながら誰よりもこの葉をそして弟を愛した。 私たちの真実。 影殿の呼びかけにより今ここに五影が集ったこの場を預かる御船と申すこれより五影会談を始める<笑>時間が惜しいまずはわしがお前らを招集した理由を話す。 私がお前らを招集した理由それはいい加減お前らの真偽を問うためだまたいきなりじゃぜ来イカ真偽とは大げさなものいいじゃなしらじらしいこと言うな土影お前が一番怪しいんだぞなんじゃとこの葉岩砂切り お前らの里の抜け人で構成されとるのが赤月だしかもお前らの中には赤月を利用してきた者がおることも調べがついておる利用利用とはどういうことだ風陰のくせに何も知らされてないのかお前らはかつて赤月を利用してきたのだぞ 今や大国は一様に安定してきた軍拡から軍縮へと移行しとるじゃがそれには当然リスクが付きまとう突然戦争になったら誰が戦うそのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。 奴らは安い金で戦争を請け負いその上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ開き来るな土影どうなされた水影どもここまで来たので正直に言います。 実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありましたそれが暁の可能性もあっただから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかずやはりお前のところもか全くどいつもこいつも。 立場のことで言い争う前に一つこの場にいる皆に伝えたいことがあるなんだ暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ何わしにもまだよくわからぬが確かな情報だ。 ヤツは死んだとばかり思っておったがまさか本物の化け物だったとはのう中立国の立場から言わせていただこうこうして御影が全員揃うことも滅多にあることではないどうであろう暁を処理するまでの間世界初の五大隠れ座と 忍び連合軍を作ってみては連合軍だといよいよ安だ今は非常事態に等しい協力こそが必要だわしも別に構わんぜだが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。 あななた方だけでは揉め事になるそれゆえ拙者から提案させていただこう人中力が木の葉の九尾だけとなった今それをどう導くかが鍵となるそしてそれぞれの性格年齢諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果 拙者としてはほかに忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思うがなんだと嘘だそんなのデタラメだそんなまさか。 嘘ではないこれこそ内廃たちの真実奴はサスケのため木の葉のために死んだどういうことだそれがもし真実だとしてそれを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうがとんだお門違いだ本物だ本物の復讐者だよ彼はなんでだってばよなんであいつが どうして復讐に向かっちまう仕方ないのさそれが血塗られた内葉の憎しみの運命遥か昔忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。 憎しみ呪いだとかつて陸道仙人には二人の子供がいた共に修行し共に成長した二人だったが彼らの平和に対する思想は二つに分かれた 兄は平和には力が必要だと悟り弟は平和には愛が必要だと悟る。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際仙人は愛を求めた弟を指名したんだこの決定に起こった兄は弟を憎み 争いを仕掛けた時がたち血が薄れても二人の子孫は争い続けた兄の子孫は後に内派と呼ばれる弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。 つまりは初代穂影の一族かそうだ俺は初代穂影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせた渦巻きなると。お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのが 火の意志と憎しみナルトとサスケお前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう s a s u k はウチハの憎しみをすべて背負いその憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだも 最も強い武器であり友であり力である憎しみそれがサスケの人道なのだ<笑>お前はいずれサスケと戦うことになるだろういや俺がお前にサスケをぶつける。 わたる因縁の戦い内葉の存在をサスケに証明させるためになサスケはお前のおもちゃじゃねえ勝手なこと言ってんだくだらないその証明が目的ならなぜ美術を集めるお前の目的は一体なんだ何が望みなんだ そうだな強いて言うなら完全体になることかどういうことだお前らに話してもあまり意味がないもっと効果的な場で話すお前らとの会話楽しかった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 なぜこいつに忍び連合の体験を任すこいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞこれは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる私でよければその任をふざけるなちょっと待っていただきたいおかげ殿 その包帯の下の右目を見せていただけます青様の包帯の下とはどういうことなのですどうにもこれまでの流れが百全とせず勝手ながらホカゲ殿に対し私の白眼を使わせてもらいましたするとそこに見えたのははるか昔戦ったことのある内葉止水の車輪眼止水の動術は あたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だったおかげお前まさか見船を術にかけこおかの方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよおかげ殿<笑>貴様ハー 次から次へとなウチハサスケが侵入してるよさてどこに隠れているんでしょうかみんなでサスケを探してみようなんだとサスケなぜあいつがそれじゃゲーム開始誰が一番最初に会えるかな 飛んで日にいる夏の虫とはまさにこのことダルイ C! はっ !B の敵を取る行くぞこの階段も面白くなりそうじゃぜ青殿ほかげの同日がまだ継続中かいや今は経楽兵のチャクラの流れも穏やかだ術は解けているほかげ殿信用を書いてしまったな こんな手を使わずともあのやも知れぬでは困るのだわしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使う話し合いでこの世界が一つになることはない時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん理想を実現するには時間がかかるもんじゃよかれと思っても結果不審断ぞ<笑> 今はお前の言ってることすら信用できん信用があるうとなかるそれが世界それが人間だと分かち合うこと信じること道徳を考慮しないやり方や諦めは難しいことを簡単に言うな今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろのう弾造だとならおあ何でも あんたたちはいつ、己を捨てたん<笑>さて、ガーラー、俺たちはどうする前の脱会任務では、コのハに協力したが今は暁になり下がった輩だぞうちア、サスケか 階段上に侵入したはいいがあいつまた様子を見てくるって出てったキリン戻ってこねえぞへこんこちらにはいないぞ奥を探せうちはサスケを絶対に逃がすなううあれなんかバレちゃってるみたいだね今度も外れたな水月<笑>こっちの方が立ち悪いけどね反応やろううちら裏切りやがったな<笑>行くぞ お, おい、サスケ目標はあくまで断層。その邪魔をするなら切り伏せるだけだ<笑>どうしたカリなんだね今の感覚体の底から震えサスケお前お前<笑> Thank、you 海、ね、の恐怖を教えてやる なんかすごい怒ってるんだけどこいつらは雲隠れの常人真ん中のでかいのは雷影だ簡単には通してもらえないそういえばカリはさっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ逃げ足だけは早いよねまあいいけど。 うしてもらったほうが思いっきり暴れられるし我が弟 B のカこのライカ自らが取ってくれる このままいるんだ 雷鳴と共に、よろうえいウロちゃんとっ<笑>傷をるなしくお回復します。<笑>今は徹底的に攻めるのみわる<笑>二人は徹底倒れぬおお 術の名は雷鳴とともに死ねんかげが俺の邪魔をしても無駄だチャ は, はその上にある。 雷影様相手にここまで内派のやつ思いのほかやるだがその程度じゃうちのボスはやれねえよねえあの余裕ってあれだけあって実は聞いてないってオチさすがは雷影といったところか。 <笑>遊びはここまでだそろそろ蹴りをつけてくれる<笑><笑> こ, こは砂漠のガーラか。 なぜ邪魔をする風陰返答次第では許さんぞ内波サスケには俺個人として話があるサスケお前の目は昔のままだな復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた お前ならまだ間に合う憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな帰って来られなくなるぞで俺が帰ったとしてそっちには何があるガラやめとけ説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ そそもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配されるどの道こいつに未来はないサスケお前は俺と似ているこの世の闇を歩いてきたものだからこそ小さな巧妙ですら目に届くはずだ 俺はとっくに目を閉じた俺の目的は闇の中にしかない地上は挟むなお前は風影けだぞ<笑>ああ分かっている 开心哼人宗 俺の憎しみは俺に遠くを呼ばない俺の怒りは…俺の絶望は 影をなめるな俺の闇を見せてやろう。 断層の居場所は突き止めたのかえ層の居場所は分かったのかと そ, そりゃあ突き止め案内しろ水月と十五はどうするんだあいつらのチャクラはまだ放っておけそれよりも断層だサスケグズグズするな早く案内しろあ あ, あっちだ お, おい一人じゃむちゃだ男像は必ず俺が。<音> どっちもゾ層のとこにはいけるけど待ってサスケ妙に静かだ強いチャクラも感じないこっちの道を行くか こっちの道は危険だでかいチャクラをいくつも感じるモータモータするな、カリンサスケ、少しは冷静になる 野望が一つか そろそろじゃぜ。 ウチ、ね、ハイチ族ハァ<音>いい男なのにもったいないわないない<音>邪魔をするな先輩 とろけるようなキスをしてる戦闘開始よく逃げられないわいきますよ見上げだろうが関係ない俺を邪魔するのにすぐすぐお金を襲った時点であなたの未来はありません残念ですがここで聞いてみます よ, うよういしょ妖怪術の名はシン残念僕はすっごるほどただのいい男じゃないよね大丈夫なのか術の名はシー雷鳴とともに死ぬぞ <音楽>っしっかり水影様をお守りするのだいいな<音楽><音楽>はい<音楽>動きが想像以上ないス<音楽>の名は 雷鳴と共に死ね わしら五影を相手にここまで粘るとはななかなかの小僧じゃったがここで終わりじゃぜお前に恨みはないが忍びの皆が死を望んどるじゃ あ, あの 助けの、チャクラがないそんなそれじゃそりゃそうじゃ体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ次はお前じゃいやそれは遠慮願おう その女はまだ使い道があるなまずははじめましてというべきかなあなたは何者自己紹介はそうだなもう少し待ってもらおうかどうせならみんなが揃っていた方がいい どういううことじゃうちはサスケなるほどのサスケはどこだわしがチリにしたなんだとあれはわしの獲物だぞはずじゃったがやつに邪魔されてしまってなうん誰だお前は これで揃ったな。断像はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている質問に答えろ。だな。だが俺については、もう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう。 俺の名はチハ・マダラお前たちにある話をするためにここまで来た話だとフン暁の話などどうせろくなもんではない理解はできん少し落ち着け雷影聞くだけ聞いてそれからじゃぜ フッさすがは土影聞き分けがよくて助かるぞサスケお前はサスケを回復させておけ俺がやつの時空間忍術かでは 話をさせてもらおうか俺の計画含めもろもろな計画そう俺の計画すべてが俺と一つになる月の目計画だ一つになる どういういことだ陸道仙人お前たちもその名は知っているだろう陸道仙人じゃとあの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことかそうだかつて陸道仙人は世の者たちから神のようにあがめられている それはなぜか彼は救ったのだとある化け物からこの世界をなガーラお前もその化け物の一部が封印されていたにすぎないそいつは美獣べての集合体最強のチャクラを持つ存在 十尾とい う, う十尾だと美獣は九尾までじゃないのか違う奴らは陸道千人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ嫌な話の流れじゃぜだからお前らは美獣を集めていたのか 陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発したお前たちもよく知っているだろう人中力の封印術システムあれがそうだ陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた 海内に封じ込めたそれってその通りだ陸道仙人は十尾の人中力だったのだ人中力だった陸道仙人がお前が美獣を集めその十尾の力を手に入れようとしているのは分かった。<笑> そんな力を手に入れてどうする十尾復活そして俺は十尾の人中力となる己の動力を巨大化させある術を発動させるためになるある術なんじゃそれは一体何をするつもりじゃ 木に己の目を投影する大現実無限つくよみ地上に存在するすべての人間に現実をかける俺がすべての人間をコントロールし一つにする<笑><笑>わだかまりも争いもない平和な世界だすべての統一 それが俺の月の目計画。ふざけるなお前などに世界は渡さん幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。 希望とは諦めに等しいものだそれこそごまかしのセリフでしかないこちらはすでにほとんどの美人を集めたもはやことは俺の思う通りに動いているあとは二匹八尾と九尾を差し出し俺の計画に協力しろ さもなくば戦争になるハチビハチビだとどういうことだビーはお前たちがハチビの捕獲は失敗し逃げられたあれこそ人中力として完璧な忍びだお前の弟だけある ええー、あのアホンミこれを機に外へ出て遊んどるのかでどうするお前たちの答えを聞こうか渦巻ルトは渡さないもちろん弟も渡さん 俺には力はないがこれまでに集めた美獣の力があるお前たちに勝ち目はないぞ希望は捨てない<笑>いいだろう第四次任海大戦ここに戦線を布告する貴様 本気で言っておるのか冗談でこんなことを言い出すほどバカではない今度は戦場で会おうはあさてどうしたもんかの 忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな弟は無事だったようだが、これ以上暁にだらだらと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り、一気に蹴りをつける。 コノハはどうするほかが逃げたままじゃぜ断蔵は黒い噂が大変。ん今回の件でわしらの信用は失ったもはやこの葉内での立場も危ういだろういずれ失脚するはずだならば忍び連合の話は信用できるこの葉の忍びに俺が伝えておく 誰だシャリンガンの畑かかしだあの男かいいだろう弾蔵よりは信用できそうだ大影様すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう暁が8尾と9尾を狙っているなら 奴らも B を必要に追っているはずです、うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ岩、キリ、砂、コノハにはキラービーの情報を提供するそれをもとに捜索チームを編成しすぐに動き。あとはキュービー渦巻きナルトか ここに来る途中で畑、欠かしと九尾の陣中力にあったまだこの鉄の国にいるかもしれんまずはこの国から探してみろ了解したマダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に八尾と九尾を渡してはダメです だから八尾と九尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますがいやマダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできんそこでじゃわしら忍び連合軍も八尾と九尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか それはダメだこれは二人を守る戦争でもあるマダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由それは暁の原戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだそれに戦争で二人をおびき出すためかもしれない わしも風影の意に同意だもしものことを考えれば敵の前に八尾と九尾をおいそれと出すわけにはいかんわかりましたそれでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです土影様う土影殿まだ何か不安が。 あのマダラの態度が気になってなよほど自信があるように見えた実際相手の戦力は未知数じゃぜそんなやつらを人中力なしにどう戦う8尾と九尾を拘束し忍び連合が2人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがのそれはどうかなうん今ここに世界初の忍び連合軍ができつつあるその力もまた満ちすマダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない向こうにも不利な条件があるのでござろうそれにこの戦争我々侍も参戦する土影殿これでもまだ心配事が終わりか なあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜその件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っているほう八尾は生きているとみて間違いない雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう それに先ほどから皆をうまくまとめているし対応策を出すのも早かったそしてキーとなる8秒コントロールできるのは雷影殿だけでござる水影風影はそれでええのか今はここで揉めている場合ではありません。 私は雷影様を信じます雷影に任せよう両天秤の大軒の内浜田らと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ協力しろ相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ が、この戦争に負けるよりはマシじゃな忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからのいいだろう協力してやるこれにて忍び連合軍結成さあ忙しくなるでござる さてこれからのことだが。